どうもみなさん、こんにちはゆ。ゆ、ゆ、ゆ、ゆじ、ゆじ、ゆず、て、ゆぜ、ゆぞ、ゆは、ゆ、ゆ、ゆ、け、ゆけ、ゆっけか。ゆっけくんです。みなさまは、容量に見合ってない格安の USB、見たことありますかでは、問題です。64GB の USB、 一体いくらだと思いますか正解は42円です。僕もあの42円って聞いて、なんか何かしら訳ありなんだろうなと思ってるんですけど、 まあ実際8ギガ使って中身が使えなくなるとかファイルが破損することなんかざらにあるんで中華製って、まあ、すごく悪いことは言いたくないんですけどでもなんか一つ一つちゃんと梱包されてあったっていうか綺麗にこう小分けされてたっていうのがすごいビスケットみたいな手軽に食べれていいなと思いました中華製って 8GB 以上書き込んだら 8GB 以上のファイルを破損して、なんだろう、使えなくなるみたいな USB ってよくあると思うんですよね。マイクロ SD カードでもそういうのよくあって、容量を詐欺した商品って、まあ中華製って多いわけじゃないですか。なので、ちょっと、この商品がもし 8GB、4GB、まあどれでもいいです。使えなくなるっていうのを前提として作られているのとしたら、まあバレなくするためには多分 4GB ぐらいは使えるようにはするんですね。 まあ、USB の場合って、4GB 以上使ったらファイルが破損して使えなくなるよっていうのはよくあると思うんですけど、それだとしても 4GB で42円って、送料込みで42円っていうのはすごいなと思って、そんな技術があるのかあるのか思いながらちょっと、でもこの場合どうやって黒字に赤字になるじゃないですか、絶対に赤字になると思うので、 どうやってこういう風なのを黒字に持っていくのかってすごい気になりませんか皆さん。4ギガだとして、4GB は使えるんですよ。だから、4GB だけ持ち歩く人はこれ買って42円でこれ買えば使えるわけなんですよ。ってことで、ちょっと今回気になったので、購入させていただきました。実際4ギガ以上使えるのかどうかわかんないんですけど、容量ヨチェックするソフトとして、H2 テスト W みたいなのがあるんですけど、これでヨーヨチェックをしています。 これはデータを書き込んでそれを読み込む際にデータの破損があれば容量作業しているっていうことが分かるっていうシステムなんですけど、まあ多分ね。で、このチェックはだいたい4時間ぐらいかかるので、あだいたい400倍速ぐらいでしてもこんぐらいちょっと遅いです。で、ほら聞かれました。ほら使えない。あ、使えてる。え使、使えてる。え ?64GB42 円でした。えすごい、い待って。 まあ実際中国の容量詐欺なんてよくある話だから今のところだけ見て中国の USB は安全安心なんだなんて思われても困るしなそうだ今から USB2 つ注文しようということで怪しい USB2 つ購入してみました右側が 128GB の USB まあだいたい400円くらいで左側が 1TB の USB 大体いい1200円くらいかなまあ見てもわかる通り 1TB の USB 買ったのに 2TB って確認された USB が来たんだよねでは容量チェックしていきます左側が 1TB 買ったのに 2TB だった USB 右側が 128GB の USB ですさすがに 2TB 全てに書き込むことはできないので 64GB よりちょっと多めに書き込んでもしもそれでエラーがなかった場合さらに上を書き込むって感じでちょっとやっております で、右側の 128GB の方なんですけど、書き込み速度が遅かったので、読み込みだけの動画となっております。で、結果なんですけど、右側の 128GB の USB は何もエラーなくて、左側の 2TB の USB は 14.6GB だけ書き込めて、それ以降は全て保存されてないという感じになってしまいました。なので、とりあえず、まあ 2TB の方は、まあ、まあ分かってはいたけど、詐欺商品でした。 で実際この動画を通して何を言いたいのかと言いますと検証結果として6つの USB のうち1つの USB しか詐欺商品がなかったことは事実としてあるんですけど実際に詐欺商品があることには変わりがないんですよ今回正常だった USB のうち中古難度などを使っている USB も確かにあると思うんですなのでそんな USB を安心してデータを入れていたら急に使えなくなるなんてこともあると思うんですよ そのため、実際にその商品を安心しきって使うのはやめた方がいいのかなって思います。この動画は後日撮ってるんですけど、容量チェックをした 64GB の USB に対して 64GB 分の動画を入れて読み込んでみた結果、急に使えなくなるみたいなこともありました。これ一応フォーマットしたらもう一回使えるんですけど、時間が経ったらまた使えなくなるみたいな感じになってるみたいで、あの、安易にこういう海外の USB っていうか中華製の USB を買った場合、 まあ、データを入れてたら急に使えなくなるなんてこともまあよくあると思うのでまあ本当に大事なデータあの本当に保管しておきたいデータなどは日本製の USB や安心できる企業の USB を購入して中に入れることを強くお勧めいたしますもし皆様のためになりましたらチャンネル登録とも高評価、まあ、こんなことしてほしいななんかありましたらコメントの方お願いします